なんかふざけてよやったらこれじゃない<笑>いやこれもふざけてるけどな<笑><笑><笑>、ね、ちゃんとね一応何がなこれ初回うんほが投げるまでこれ面白かったけどな<笑>初回帰ってくるときうんほめっちゃ落ち込んでたからな<笑>そういやあのね今日野球行ってたんだよねそうなんですよ野球行ってたんですよ あ, あでも2本できるんだよこれ<笑><笑>野球そう野球やってちょっとあの…助っ人に来てもらったんですけどそう ま あ, あ、僕がボロボロでして初回ピッチャーでねそう方がね5失点っていう<笑>初回からねからその5失点が響いて負けるっていうねうあの6対5で負けるっていう<笑><笑>追い上げたけどね俺らも結構めちゃめちゃ追い上げた雰囲気は勝ってたんだけど雰囲気は勝ってたねそうそうまあと思うじゃんと思うじゃんねと思うじゃんが一番来てるあこれねでかいのサイズがああそうなんだそうそうこれちょっと一応さ、うん、まあいやせっかくあったからまあそうだねうんちょっと一本サブちゃんを取りたいんですけどなるほど まあ、なんか僕らのなんか、お箱じゃないですけどはいはいはい、はい、なんか、ウィダー、早飲みみたいな。はい、でね、なお早そうなさ出ましたイ、イメージがあるじゃん。いや、俺ね、早飲みは、いやあったじゃん、小学校とか牛乳の飲みああ。あったあったあった。全校で一番早かった。いや、あれめっちゃさ、なんかヒーローになれるじゃん。なれるなれる。カレやりたいよね。<笑>うん。これ。俺がね、一番早いので、1.9 秒。うん たんじゃん。でも胃回転ける。意外といけるんだよ。本当にちょっと冷えてるし。そうだな。ちょこれちょっいいでしょうかな。ちょっとっ俺近くカビなんで全部ちょっと温める。ダメ だ, だこれ一回温めないと。<笑>じゃあこれ。いや和気で温めるんだ。で<笑>本当にね。そうここまで太ると、うん、体温ここで測れるの。え？ <笑>熱ここで体温は今度やってみここと一緒の熱出るからこやってやるいや<笑>すげえ<ー>な見<笑>られたくねえな絶対面白いけどなそれやったやつここと体温るやつマジで測かるんかなでももうさ久しぶりに投げすぎてさあのこの辺の肉邪魔でさ<笑>なんか 投, げ<笑>投げるっていうかなんか肉あんなってそうブルンってなるほど途中からキャッチャーすごい似合ってたから、ね、そうねキャッチャー体型だったもんなというわけでじゃあうん行きますかいきますかすごい戦いな<笑> 今開けましたからね、もちろんもちろん、まあ、ろん開けましたいや、でも多分もうこうパーンっていったほがそうそうそうそう分かんない、これ初めてやるよ俺えじゃあ、でも同時に行くと<笑>せーのとか言えないよね、せーの<笑><笑>あー、確かにでもああそっか、っじゃあじゃあダホがいくぞ、そしたらタイム、タイム計測とかあいいのかあ、いいじゃじゃあむずタイム計測これね、計測 ないけどって基準わかかんないから基準かんなかなないらトどうなのな開始とストップここ両方きた出てきた。 ないもん。ないないない。これいこれだけなければ全でないですよ。っすようわ早い。<笑>もうね今ゾーン入って、ね、も喉んとこまで押し込んでたん。ギュッてね、<笑>飲み込んでな、ね、い。入ってった、うん。いやじゃあ二秒6、ね。エイチャンビストで二秒。そうですね。じゃあはい。ダコ二秒6。広く。<笑>いやどんなコンビだよ。<笑><笑>どんなコンビだこれ二秒六で叩き込むやつ。<笑>いやこれ。うん。いいですか俺勝っちゃっう。いやいやでも全然。勝っても。 わかんねえマジでいいいいいいじゃあ入っていったの止めれいんでね<笑>いや試合じゃんもう<笑>じゃあいい準備の方よろしいですかいや息を全部捨てたいの俺は、ね、それはねいい吸えばねじゃあいきましょう大丈夫ですかじあいきましょうレディーゴーはいああは<笑>いああああああ ゆったり足しても10秒に全然見たないぐらいだ<笑> ないから、ね、ないしっかりないっすよいやすげえなー惜しかったーちょっと、ね、練習する<笑>マジなあそであとやったあと結構きつくな、ね、いそうなんですねこの辺にいるんでそう<笑>こ冷たいのがここにずっとあるから<笑>ゼリーここに置いてるみたいいや面白いありがとうまたじゃあ野球やろうやろうやろうてかさ、うん、も企画やってる瞬間4秒しかない<笑>企画の合計しか4秒4秒<笑><笑>というわけで、はい、今日の水溜りボンドでした<笑>ありがと う, <笑> あ, りがとう<笑> あ, ありがとうございましたま<笑>よしと、はいオッケー。面白いなこれ。 you、mm -hmm.